はい、じゃあ続いての演舞に参りたいと思います、えー、第一部の方、次の曲で、最後ですえー、次もちょっと私たちの地元、えー、那須に、那須がちょっと入る曲でして、はい ここの曲も長いことあります。さっきの曲と今の曲でちょっと長いことありますのでよろしくお願いします。 はい、力強く圧巻の演舞を披露してくださいました、東山道三倉さんにもう一度大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました